ステップ4。例を見てみましょう。まずは、デュラックデルタ関数を見てみましょう。まあ、これが、ご存知だと思いますけれども、デ Delta x equals 0のところには、Delta x イコール無限大なんですが、それが以外のところは、Delta x の関数の値は0です。そして、これが、まあ、 この青いところ、青い線 が, がデルタ X なんですが、えっと、このオレンジ色の棒 が, がデルタ X-1 なんですよね。そしてこれがもう一つ の, の特徴があるんですけれども、デルタ X の関数 の, の、えっと、積分が1っていうのは、それがまあ面積なんですけれども、このデルタ関数の面積はいつも1なんですが、 無限小には狭いん で, で、無限大には高いんで、それをかける と, と、いつも面積は1になります。そしてこれがこう、こ の, あの方程式を使うことになりますが、fx×deltax-a,deltax、それが無限大の積分を取ると、fa になります。 そして、それが A はこのマイナス A にはあるでしょう。そして、これが関数なので、まあ、あの、不英級数をかけるようにはなりたいんですが、それの構成はどうやって計算できるのでしょう。それがどうやってに な, るようになります。まずは BN で計算してみましょう。 まあ、bn は、えっと、delta x, sin nx なんですが、それが、まあ、これが、π 分の1の sin n かける0になりますから、まあ、これが0になります。そして、それが全部は同じになりますが、それが、えっと、パレティ で, で考えてみましょう。そして、その sin の全ては0になるんですね。 これがイヴンの関数 な, なんですが、それが外、えっと偶関数なんですが、そのデルタ関数。そしてサイン が, がそれがオードなんですが、それが外、えっと関数 な, なんで、そしてそれのかけるとと、もちろんそ れ, それ の, の結果がそ れ, それが帰関数 な, なんです。そしてこれが デルタ関数としてはそ れ, それがイーブンになりますから、その、えっと、笛休数は sin の term のには入らないです。そして、えっと、an を見てみましょう。an が、まあ、あの、この積分なんですが、π 分の1の無限大マイナス π からデルタ t a x cosnx になりますが、これが、 π 分の1のコサイン n かける0なので、それが π 分の1になります。これがこういう級数になるんですが、Δx イコール2分 2π 分の1プラス π 分の1かけるコサイン x プラスコサイン 2x プラスコサイン 3x プラスだんだんだんだんだん連続になるんですね。 これが全て の, の調和関数が の, の構成は、は構数 が, が一緒です。全部はこの π 分の1になります。これが特徴 な, なんですよね。これ が, があの一つの得意的なことなんですがあの、基本的にこの関数だけになりますよね。そしてこれがミと計算してみましょう。 これがまあ数学的な計算でできたんですが、これが n イコール5の、これが最初の5つの term なんですが、まあ、真ん中には小さい山になってるんですが、左右は一緒 で, で、まあ、小さくなるんですけれども、完璧にはなくならないでしょう。そして n イコール50の場合にはだんだん狭くなってきて、 なんですが、えーと、まだこのギザギザ見えるんでしょう。すべてにはなくならないんですよね。これが N570 の場合と n 5五0 0の場合にはそのままちょっとだけはありますよね。そしてこれが、えー、とこの風営級数がこの、えー、と得意的なものがあるんですね。じゃあ、えー、と2つ目の例を見てみましょう。 スクエアウェイブ な, なんですが、そのスクエアウェイブは、えっと、矩形波なんですが、えっと、0、まあ、これが π から、ま、マイナス π から π までを見てみましょう。そうすると、と左側、ネガティブの場合には、えっと、マイナス π から0までは、それがマイナス1になって、で、右側の0から、えっと、π まではそれが1になります。これになるんでしょう。 左側が0以下のところにはマイナス1 で, で、右側が0以上になる と, と上になります。こういうトランジションがあるんだね。で、これ、まあ、あの、連続で、えっと、周期的にはしたい場合ならそれ連続できるんですが、とりあえずこれから一つ、えっと、周期は一つだけ見てみましょう。そしてこれが、あの、 当たり前なんですけれども、これが基幹数ですよね。左側 が, が右側のマイナスになります。f スクエアウェイブのマイナス x イコールマイナス f スクエアウェイブ x。じゃあ、さっきのパリティ の, の考え方 と, と一緒なんですが、今回では、えっと、逆 と, としては c o s i の term は全部は0になるんですね。そしてこれが a0 の, の 交数が、それが全部は0になります。じゃあ、サインの場合にはどうなるんでしょうこれが bn で計算するなんですが、こういうふうな数式になって、えっと、これが、 f square かける s i n になりますから、左側が、これが0以下のところには、それがマイナスなんですが、square wave と sin wave 両方はマイナスになっているから、かけると、ポジティブになるんですよね。そして右側が両方が0以上なので、かけると、それがもちろんポジティブになりますから、まあ、 そういう考え 方, 考え方 だ, だけ で, で、これがまあ0以上 に, になると当たり前と考えられるでしょう。そして、全部は計算すると、この積分なんですが、0から π まで sin nxdx イコール π 分の2になります。そ, れそして、それが π 分の2る n 分の 1引く cosnπ になります。そしてこれが、n は、えっ、ー、と、奇数になる、えっ、ー、と、偶数になる場合に は, n は、n えっ、ー、と、この bn は0になるんですが、奇数の場合には、πn、えー、分の4になります。じゃあもう一回計算してみましょう。これが、えっ、ー、と、奇数 な, なんですが、 4分の π の sin x プラス 3, 3分の sin 3x プラス s 5分の sin 5x プラ u s 7分の sin 7x など連続にはなるんですが、だんだん増やすと、まずはこれが n equal 5の場合には、この形になるんですが、まあ、 スク a r アウェ v ブには近くに見えるかもしれないんですが、まあ、まだあまり綺麗な形になってないでしょう。そして N イコール50の場合には、まあ、だんだん、えっと、区形波にはなってるんですが、それが、まあ、自分で見ている画面次第なんですが、えっと、上のところには小さい波まだ残ってますよね、そのところには。 そして n イコル75のところには少しずつよくなって n イコル100のところにはまあ、えーと、だんだんスクエアウェーブの方には近くなっているんでしょう。一つの細かいポイントだけなんですが、この上のところ、この幅があるんですよね。えー、とちょっとだけ、えー、と値より上がったり下がったりしてるんだよね。そだんだん、えー、すぐなくなるんですか そして、このエニコ u の場合には、それも、あの、これの高さと、これの高さは実は一緒です。でも、これが、だんだん、こっち側の方には狭くなるんでしょう。で、それが、あの、一つの、の、まあ、特徴なんですけれども、基本的にこれが、信号の勝利ととかには結構、こういう、 特, 徴な特別な風営や急数 が, が出てきます か, から、このスクエアウェイは、えっと、あの 覚, えて覚えていただきたいと思います。じゃあと、例としてはこの2つは以上なんですが、次にはあの複雑、えっと、コンプレックスナンバーを使いたいと思いますから、それが、えっと、見てみましょう。次のステップで。